女性今日は骨盤の向きがこっちに向いたりこっちに向いたりっていう左右のズレがある骨盤を揃えるエクササイズをやっていきたいと思います。でこちらのね内腹斜筋というところとあ外腹斜筋というところをね伸ばしていくんですがそれによって 骨盤の向きがね、正面に向くようにするのと、あとは腿の外側と骨盤の外側あたり、この辺もしっかりと伸びるので、えー、股関節の動きも良くなって、えー、腰痛予防にもなりますので、ぜひ試してみてください。寝転がったままできる簡単なエクササイズなので、ご自身の、えー、無理ない範囲でやってくださいね。はい、それでは早速寝転がってやっていきましょう。はい、そしたらですね、寝転がって。 えー、とおひの下にね足首がくるところに置いていきますそしたら右足を左足の上にもう椅子に座った時に足組みますよねあんな感じでしっかりと組みますこんな感じじゃなくてしっかりと組みましょうはいそしたらですねこの両足を右に倒します右にただパターンと倒しますただこの時にこの左の肩がねこう浮かないところまでで左の肩が全く床から離れない範囲で 両膝右に倒します。で、その状態で顔は左向きます。これキープ。で、息を大きく吸って吐きながら、この上の足で下の足をぐっと右の床に向かって気持ちいいところまで押していきましょう。で、力を抜いていきます。ここまで戻さないようにしますよ。もうほんと力抜くだけ。で、そこからまた吐いて、ふーっと息、口から吐きながら、 上の足で下の足を押していきましょう。顔は左向 い, たままです、はい、力なく10回いきましょう。3、吐いて、ふーっと押して、この辺もね、ももの外も伸びてるのを感じますよ。はい、吸って力なく、4、吐いて。 すごく伸びてますよね。力抜く、六、吐いて。力抜く、七、吐いて。力抜く、八、吐いて。 力抜く吐 い, てあ力抜いたら吐いてキープしましょう吐いて上の足で下の足ずっと右の床に向かって押しながら109876543210ゆっくりとお膝中央に戻して上の足下ろしましょう ね、この辺も伸びるしあとこの辺もしっかり伸びますねはいそしたら反対いきましょう左足を右足の上にしっかりとこのね膝の裏に隙間ができないぐらいまでしっかり組みますねで膝の真下に足首来てますはいそしたら、えー、と右の肩が離れない範囲で体を両膝左に倒しますでこの時顔を右に向けていただきたいので私も反対向きますね 足を上に向けて、で右向いて、で両膝両足揃えて左に倒します。右の方が全く浮かないところまで。はい、そこから息を大きく吸って、吐きながら上の足で下の足ぐーっと押していきましょう。はい、吸って力なく、吐いて左に向かってぐーっと押しましょう。 辺ね、しっかり伸びてますね。はい、力抜く。三吐いて。力抜く。四吐いて。力抜く。五吐いて。 もね、さっきとね伸びてる場所が違うと思う方もいらっしゃるかもしれませんがそこが筋肉が硬いところなので大丈夫ですよ6吐いてこうやって左右の骨盤周りの筋肉を揃えていきますね力抜く7吐いて力抜く 力抜く、9、吐いて、力抜く、10、吐いて、はい、力抜いたら吐いてキープしましょう。吐いて、ふーっと上の足で下の足、左の床に向かって押しながらキープします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ゆっくりと中央に戻して上の足下ろしましょうはい、えっと、そしたらですねこの1回でもいいしえもう1回ねやり方何となく分かってきたと思うのでもう1セットやってみますねはいそうしたら右足もう1回左の足の上 こ, このね隙間がないようにしっかりとかけていただいてお膝の下に足首来てます 両手斜めにしたら真横にしてみましょうかで顔は左にしっかり向けますで、両足足揃えてパターンと右に倒しましょう左の肩が床から浮かないところまでですねそこから息を大きく吸って吐きながら上の足で下の足ぐーっと気持ちいいところまで押しましょう膝が痛いところまで押さないようにしますね吸って力なく2、吐いて口からふーッと入っていきましょう 吸って力抜く4吐いてましっかります、ね、力抜く5を吐いて力抜 く, 吐いて力抜く6 力抜く、九、吐いて、力抜く、十、吐いて、あ、はい、力抜いたらラストキープしましょう、吐いて。 足を左に倒すので私は反対向いていきます皆さんそのままでいいですよはいそしたらえー、っと顔は右にで両足は左に倒しますでそこから吸って吐きながら上の足で下の足ぐーっと左の床に向かって押していきましょう膝が痛くないところまで右の肩が床から離れないところまでですはい吸って力に、ね 力抜く3吐いて力抜く3吐いて。力, 抜く3吐いて力抜く 力抜く7吐いて力抜く8吐いて力抜く9吐いて力抜く10吐いて 力抜いたらラスト吐いてグーッと押してキープしましょう109876543210お膝中央に戻して左足を下ろしましょうはいそしたら両膝閉じたまま左右にパターンパターンとしていただいてお尻マッサージしながら腰 背中ほぐしていきましょうはいゆっくりと起き上がっていきますはい、いかがだったでしょうかえっ、ー、と腰のね、えー、骨盤の左右の向きがちょっと違う骨盤のずれを揃えていく寝、ね、転がったままできる簡単なエクササイズなのでもしよかったらやってみてください 小骨盤の歪みがね。すごく治って体重が良くなると思います。はい、ありがとうございました。